シクストーンズ田中樹二度目の生々しいプラベ画像流出騒動でまさかの株上昇も3年前とは違うグループ機器の裏側ご視聴ありがとうございました素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたしますありがとうございます1月29日シクストーンズの田中樹27のプライベート画像や動画がネット上に流出し 一部ファンの間で物議を醸している。流出させたのは過去に田中さんと関係があった、交際していた女性だと見られていますね。女性主編集者。ツイッターなどには、田中が小型犬を抱く自撮り、クラブのような場所で友人とビールを飲む自撮り、女性宅と思われる部屋で中華料理を食べる姿、田中が女性に送ったとおぼしきコンサートのケータリングの画像、田中の寝ている姿などが流出し、拡散されている。 ファンもさぞかしショックを受けているかと思いきや、今回の流出を好意的に受け止めている人が少なくない。普通に好感度上がった www の声。SNS には、田中樹ライン流出してるけど、最初からこれなら期待しなくてよいから逆にもっと見たいくらい笑い。アイドルは第一印象とイメージ大事。樹のライン流出。ただただビジュが良くてもっと自撮り欲しい笑い笑い。 しかも田中さんも誰もダメージ受けてなくて最高。もっと雑に派手に女遊びしててもいいぐらいなんだけど、めちゃくちゃ平和な可愛い写真ばっかで普通に好感度上がった www、気にすんな w といったコメントが寄せられている。田中さんにはもともとやんちゃなイメージがあります。ところが流出したのは普通の20代男性なら当たり前とも思われるような、ある意味で平和な画像ばかり。 もっと派手に女遊びしているイメージを持っているファンも多いということでしょう。しかも表舞台にいる時も、女性とのやりとりでも変わらないビジュアルで、帰って好感度が上昇しているんです。全道初スキャンダルも、男前エピソードで株価上昇。田中といえば、2020年3月の、文春オンラインに、初スキャンダルを報じられたが、この時にも株価が上昇した。文春オンラインには、 田中と2年ほど恋愛関係にあったという A 子さんの生々しいインタビューが掲載された。二人は東京・港区の個室カラオケバーで行われた飲み会で出会い、A 子さんを気に入った田中が仕事終わりにたびたび彼女の家に泊まるように、2019年の春先まで関係が続いたものの、CD デビューが決まった頃から会う頻度が減ってしまったといい、A 子さんは田中に会えなくなってしまった悲痛な心境を吐露していた。 三年前の初スキャンダルとは事情が違う。この時にも SNS には、想像通りで好き、やるなぁ。注目されてる証拠だね。田中樹が田中樹すぎた。最高と、好意的な声が上がった。シクストーンスは2020年1月に CD デビューしましたが、デビュー前に女性関係を生産したことが、かえって、ファン思いで潔いと受け止められたんです。ちなみに今回、画像を流出させたのも、 A 子さんではないかという説も SNS では取り沙汰されています。ただ、当時の文春オンラインには、元気のない A 子さんをカラオケに連れて行って励ましたや、手料理のお礼に1万円を置いていったといったエピソードも掲載されましたが、男前な一面が明らかになり、その際も好感度が上昇したんです。前室の女性視編集者、芸能プロ関係者はこう話す。ただ、今回の流出騒動は、 3年前の初スキャンダルとはちょっと事情が変わってくるのではないでしょうか。シクストーンスはジャニーズ事務所内で今、少々危うい立場にあるとも囁かれていますからね。次に危ないグループにはシクストーンスの名前も、2022年10月末に滝沢秀明氏、40、ガーデン駅退所。その直後、キングプリンスの平野史洋、25、岸優太、27、神宮寺優太、25、 5月22日にグループを脱退してその後退所することを発表。さらにジャニーズ Jr. うちユニットインパクトワーズも退所することが明らかになり、芸能関係者の間では次の退所者は誰なのか、どのグループなのかという話が盛んにされている。元スマップチーフマネージャーのイシが管轄していた愛シ派のキスマイフット2やそのメンバーが次の退所者になるのではないか。 という話は以前から取り沙汰されてきましたが、シクストーンスも危ないと言われているんです。前室の芸能プロ関係者、2022年12月の週刊文春、文芸春秋には、次に危ないジャニーズとしてシクストーンスの名前も挙げられていた。藤島ジュリー稽子社長は舞台やコンサート以上にドラマや映画の仕事を重視しているとされる。 ところが2023年夏頃までの各局のドラマの主演にシクストウンスメンバーの名前が挙がっておらず、このような事態は見逃せない点だと、テレビ局関係者は証言していた。田中樹は、ジャニー派、前室の芸能プロ関係者が続ける。滝沢さんが対処した今、事務所内で、押される、押されないというのが本当に大きくなっているそう。 ジュリー氏とそのマナ娘で高校生の A さんが押しまくっているのが何は男子、デヒクストーンスの面々は明らかに押されていないことを感じていると言います。加えて、彼らの意見は基本的に通らないそうなんです。上から降りてくる方針に従わないとならないと言 い, い、そこに強い不満を感じていると聞こえてきています。また、ジャニーズ上層部は田中さんに目をつけている、とも聞こえてきていますね。 田中の兄は違法薬物などでこれまで6度も逮捕されている元カトゥーンの田中孝樹37だ。2013年9月、ジャニーズ事務所から度重なるルール違反行為があったとして専属契約を解除され、カトゥーンを脱退している。もちろん兄が過去に問題を起こしていたからといって、弟もそのような目で見られているわけではありません。ただ、脇の甘いスキャンダルがたびたび出ることに加え、田中さんは、 ジャニー派だったそうですからね。3年前に初スキャンダルが出た時にも、ジャニー北川氏、去年87、は亡くなっていましたが、ジャニー氏という後ろ盾をなくし、さらに、順位体制が浸透して立場は危うくなっていると言えるのかもしれません。今回の流出騒動は田中さんが悪いわけではありません。それでも、事務所上層部からの評価は落ちていってしまう可能性もゼロで話さそうですね。全道今回の流出騒動は、 田中やシクストーンスの活動に影響を及ぼすことになるのだろうか。これが書店に並ぶのやべえぞ。田中樹、色気だだ漏れな、ずぶ濡れクールの眼差し、あア ん, ん、表紙が大反響。田中は2月8日発売の、あア ん, ん、マガジンハウスの表紙を飾っており、その色気あふれる姿に、おい、これが書店に並ぶのやべえぞ。絶対買います、買わせていただきます、感謝。色目、べえ、需要しかな い, いやん、困難。 ー、は待て待て待て好きですといった声が殺到している。